こんにちは G です今回はパッケージマネージャーのお話パッケージマネージャーって何そこから始めますパッケージマネージャーはソフトのインストール時などで必要なライブラリーの依存関係やバージョンなどを管理してインストール削除更新などを管理するソフトです ラズパイ OS の場合、ターミナルで使うアプトがパッケージマネージャーです。アプトはアドバンストパッケージングツールの略ですね。スードゥアプトアップデートとかの時のアプトです。でも一般的に GUI アプリの方が使いやすい。GUI パッケージマネージャーアプリは 設定メニューの「アッド・リムーブ・ソフトウェア」になりますこれちょっと使いにくいですけどターミナルコマンドだけより全然使い勝手がいい Ubuntu までは d a z p i o s と同じ d e b i a n 系なのでパッケージマネージャーは App と GUI アプリはソフトウェア・ブティックですがそれとは別にソフトウェアとアップデートで 細かな設定が行えますシナプティックパッケージマネージャーというのもアプトを GUI 化したものですですがより OS に近い部分の管理が主なのでシステムに詳しくない方は触らないようにマンジャロの場合は アーチ系ディストロなのでパッケージマネージャーはパックマンになります GUI アプリはソフトウェアの追加と削除ですこのアプリはとてもよくできていて高機能でありながらシンプルですディストロにあまり依存しないパッケージマネージャーもありますスナップやフラットパックが有名ですね スナップは部分 u のスポンサーである Canonical が提供しています。これらはラズパイ用各種 OS でも動作はしますが重く遅いです。パッケージマネージャーには有用性だけでなく信頼性やセキュリティなど多くが求められます。その結果数多く作られ それぞれに長い歴史があります。今回パッケージマネージャーを取り上げたのには理由があります。パッケージマネージャーの新しい GUI の取り組みがあったんです。画面の URL を開いてみてください。discovery.manjaro というプロジェクトです。 ブラウザーをソフトウェアセンターにしてしまうアイディアです。ただ、ステータスが不明で、今時点でラズパイ版のマンジャロでは正しく動作しません。でも取り組みとしてとても面白い。構成は、ウェブブラウザからインストールコマンドを既存のパッケージマネージャーに渡すというものです。 簡単な仕組みなので他のディストロでも同様のサービスを期待したいですねスクロールするとまだちょっと画面の乱れがあったりしますアイコンをクリックするとスクリーンショット詳細情報ライセンスや URL が掲載されています手動でのインストールや削除コマンドもありますね 左上のダブルレスザンアイコンのクリックでスナップやフラットパックのライブラリーと切り替えできます。 それからアップイメージでは直接 GitHub へのリンクがあります FAQ を見ると利用時にはハンドラーをインストールしろと書いていますちゃちゃっとインストールしておきましょうソフトウェアの追加と削除を起動します Web インストーラー URL ハンドラー で検索してイン ス, トールスナップやフラットパックの利用は準備がちょっと面倒くさそうです画面のプラグインをインストールしてパマック設定で有効化が必要スナップ D とフラットパックも入れなきゃならないまずは検索から試してみます あ, あ AUR は対象外のようですねこれは残念もう一度検索で実際のインストールを試しますデータベースを見に行くところでエラーになりますね どうも Web インストーラー URL ハンドラーがうまく機能していないのかもしれませんソフトウェアの追加と削除でデータベースを更新してもダメでしたさらにミラーリストを更新したんですがこれでもダメ。 まあ、まだ広く公開されてなくてファイナル版ではないからでしょうもう少し待つ必要があるのかもしれません新しいパッケージマネージャー期待して待ちましょう実は動画作成中にこのサイトが一時止まっちゃいましたすぐにコミュニティフォーラムに報告すると返信があって なんと1時間で復旧。Mac だと App Store、Windows では Microsoft Store があります。Linux では前述のようないくつかのアプリコンテナが主流です。今回ご紹介したブラウザーでのソフトウェアセンターの発想は新しい試みです。 リナックスにおけるアップストア的な位置づけになる可能性が感じられますこのような機能が標準化していけばより簡単に多くのアプリに接することができるようになるでしょうご覧いただきありがとうございました先日電力会社の女性が 検診票ですと声をかけてくれましたあのー、と切り出して何でも配置転換になる信任もよろしくとのこと挨拶程度の方なんですが興味深い話をしてくれました市内はスマートメーターへの切り替えが進んでいるので中山間地に赴任だそうです スマートメーターはメーター同士がデータリレーして中継機にデータを送るそうですだから人口密集地だと数千世帯をカバーでき効率がいいでも中山間地はスマートメーターが使えず個別検診が必要だそうです極端ですが山では農業モノレールで行く家 なんかもありますからね。ところで、我が家はスマートメーターじゃないから、検診員の方が来てるわけで。まあ、スマートじゃないのは認めますけど。ではまた次回。